はいまあね、新曲ネバネバ音頭からだいたい4年ぐらい空きましてそうで よし、これからまだ、の茨城のゆかりの曲になりますので。でね、はい、頑張ってキャンペーンしてます。あの三一一の時、入り口にあの桜があったんですけど、うん、あれ桜川から持って来てもらったんですけどね。うん、その桜川ね今日ね、もう、はい、あの桜川の蕎麦屋さんも見に来てくれてますあ。ありがとうございます。ね、えー、見に来ていただくのと、ついでにあの子守りもしていた。だく ね, <笑>ね、もうね、小連れ で, ね, れ で, で ね, ね、重大な発表があります。はい。 そして最後にはですね「ネバネバ音頭」の2曲歌わせていただくんですが、うんえー、本日はですね、こんな時間にもなってます店も閉まってますから、はい、皆様にわざわざ CD ショップに行っていただく手間を省くために あ, あちらのテントの中に箱で用意してあります。<笑> 見てみてよかったなこれっつったら、はい、どうぞ C D お, お願いいたします。ありがとうございますね。カラオケにも入ってますから、これ第一交渉のあの女優さんでも入ってますから ね,、はいね一曲はい。皆さんで歌っていただいてね。これだる桜が今から歌う桜が日立のあたりの女優さん音で歌われてるランキング一位になったんですよ。<笑>ありがたいですね。えー、ありがたいことですね。さあ、はい、C D が売れるか売れないかこれから、ね、泉ちゃんの力にかかってます。よろしくお願いします。上でもミルク飲みたいって、ね、にゃにゃにゃにゃ泣いてるんだからこの<笑> もうね新曲っていって2月に出させていただいてなかなかキャンペーンができず ね, ねまだまだ、はいえー、この曲を知っていただいてる方少ないんですけどもぜひ今日、えー、聴いていただいてはいこの「桜川、えー」YouTube とかにもねあのー PV がありますのでこちらも見ていただけたら嬉しいなと思いますカラオケジョイサウンドのカラオケは本人映像で出てますから僕学生服着て出てます、うん、こちらの、はい、ハイカラさんが通るのハイカラさんで出てます学生服買ったんですけどちょっと話長くなっちゃう、ね、学生服買ったんですこれ二、うん、万七千八百円なんですね学生服ってあれ高いこれで僕が買いに行ったらですねずいぶん体の大きい息子さんですねって言ったら、うん、はい柔道をやってましたって適当に言ってみたんですけど、ねうん、だからあのもともとね自分が着てた学生服着ればいいじゃないのって言ったんですよ、ね、六甲地区の人だったら大体わかるかもしれないけどね。 茨城県立玉造工業高等学校でも今年53なんですよ、はい、その頃のね学生服っていうのはあの一般的な形がないえどういう形なんですか足が5本ぐらい入るんですね昔の学生服ってねこんなやつかそうそうそうであの泣きっぽいねのあの雨も降ってないのにコートみたいに長いのよ、うん、あ長蘭なんだ<笑>長蘭知らないですそれが普通だったの、えー、玉造工業高校は。 そうなんだね。そうです。はい。そ, そんなこと言わないで<笑>さあ、いきましょう。桜川聴いてください。はい、それでは、新曲の桜川聴いてください。 「穏やかな風に包まれ」「春また浅い越えたり」「小さなつぼみが目覚め」「巣立つ時を待つ命」「桜色した山並みに」 心に深く里帰りがうれしくて」「岩瀬の駅懐かしくて」「日ざし眩しくさ」 星の中「星空を見上げています」 色に染まる空笑顔あふれるこの街心心優しく ありがとうございます。ますえー、昨年のね、2月9日に、はい、発売されました。桜川聞いていただきました。これだって、4回目ぐらいですよ。人前でやるの。なんだね、本当にね、なんか。十九年にキャンペーン、ね。